はい、ありがとうございます。そんないよ、はいよ、かっこいい。<笑><笑>あ、じゃ、なんか川端さんも意気込みいったらしいので、うんまあまあ。意気込みを<笑>、うん。意気込みなんかないよ。倒すよ。<笑>倒す<笑><笑><笑>。ありがとうございます。勝手っいいすね、なんか。超楽しい。こっちにいってもらえばい、ね。<笑><笑> ならないからダメだよ。<笑><笑>みんなこっちきっちゃって<笑><笑>あれもうさっきのやつけしちゃった？<笑>しちゃった。<笑>あじゃあ行ったまあ。いやエキシビジョンかどっち時間余るだろうからやろうかなと思ったので。<笑>さあ今お互いレバーチェック中ということで何だこれ<笑>準備が出来次第始めたいと思います。 もみおあれ、もみおのツイッターに何かあったよね、これはメモ帳を足して使ってた、OKOK、配信の URL、USSR みたいな、残 UR… 疑 UR… UR… 使いでしたね、UR… やっぱり。 そのまま倒してもらってもっ<ス>の<笑>で、ねでねでね、いいよっ<笑>いいよ<笑> はい、はい、じゃあ、漁入してください、はいじゃあ、えー、それでは、遼流龍 VS 川又残疑10先勝負、先、じゃあ、始めていきましょう、お願いします、えー、さあ酒の席で決まった、この急遽十10先、いいっすよね、それがやっぱ、津田沼エース、2つ回って感じがして、いい感じですね、さあ 1P が川又残疑で、2P が遼、えー、造龍、はい、画面発をしているのは想造龍。 そうですね。まあ、想像さんはこれは絶対理由有利だろうということで始まったああ、ローロースクーこれもね返しづらいんですよなるほどまあ、1個ずらしてるからというふうにずらしてるからそうなんですよなるほどさあローローさあ様子見から大足通常は暴れるとあの大足が当たっちゃうんですねなるほどただ勝利権には負けますけどねは い, は い, はい、はい、あっと立ち台さあ、ストアンテビから直 ちょ対列がお熱っ一覧の目から熱っ あ, ーあーっ飛びがちょっと遠かったかなそうですねいやこれもぎ取ったのはでかそうですねちなみに昨日僕の竜とやってお先で5対4で川端さんが勝ってますあんま参考にならないですけどまあ<笑>いやそんなことないよ模様の竜強いよ俺のガイに負けるけどさ<笑>あ トンビか。河田さん、まあ、龍使って地上戦側も、う言うことなしなんで。そうですね。確かに。残機の踏み込みも、本当に、鋭いんですよ。なんか、今の見てからっぽいな。さあ、スクリュー。さあ、ローキックスクリューと。熱いな。さあ、これは。一ラウンド得点。さあ、開幕アード。 開幕ラウンに対してはまあダブラリが一番なんですよね。なるほど。見てからできるで、ね。そうですね。なるほど。あれ、あローキックの安全ガスねを、うんはい、あの少少利権で拒否ることができるんで。なるほど。あれはお釣りがちょっと難しいんですよね。あの歩いて弾くしかないんで。あー、なるほど。はいはい、あ, あ ミ, スはっミスター、めくり。ああ、どうミスター。ちょっと高かったな。 ちょっとっそうですね俺、ちょっとアプリの十先のやつね、なかったんだわあ、かったですさあ、一本取ったのが創造龍ですねまあ、本当にギリギリの勝負でしたけど ね, そうですねレくりで死んでましたもんね、あれ、食ラってて運が良かったさあ、中足波動はダブラリが確定します 抜けて あ, のあの距離はあなるほど、はい、先端じゃダメってことをそうですねなるほどもっと飛び越し投げと、えっと、あ今のはちょっと運が悪かった、ね、さあダブラリでめくりからこれ勝利負けるやつさあじりじりとファイヤーぶつけてさあダブラリが中足先ームはああ あるあの、踏み込みに対して龍河が、この、まあ、斬射波動を強気に打ってはいはいおーっと、噛みついた周り、周り、周りにな、ね、かったな、ね、今さあ、ダイヤシス、当てて画面端に押し込んでるの想像龍 意外と竜側もね、この画面端攻めきれないとねきついんですよあなるほどあの。強気に打ちたいんですけど、はいはい、飛びもあるし、あのーあ、ダブラリもあるしあ、うん、かといって待ってると、あのフラパーもあるんで、あ, なるほど、えー、あれね、確かに意識で、もう画面中央に行っちゃうんで、見えないからね、そうですね。で飛びは2打くらっちゃうともう致命傷なんです、確かに攻めきりたいところですけど、ちゃんと 反応しないと い, ないとけいさ あ, さ あ, さあ2連勝ですねさあ2連勝さあラウンドもストレートで取っていく想像力さあやっぱゲーセンにはちょっといけてなかったけどまあ家 で, やっでやっ、うんうん、かなり練習してたという話を い, い, でらしいですねさあ第3ラウンドさあファイヤーぶち当てて 一気にこれで画面端にファイヤー波動一発でもう画面端なんです よ, そうですよねきついですよねなるべく食らいたくないんですけど食らっちゃうんだよねなるほど、うん、さあダイヤシスパしてダイヤシと道路は我慢さあダムラリ出なかった感じですかねさあうまくローキックに反応してダイヤシを刺るダイヤシが上手いですね 龍河、まあ、が大足を振るってことは、うん、飛びのチャンスでもありますよね、吹かして大足とか、飛んで台、台と、というミットで、最初はい、チャン ス, なスンスなんで、その距離は飛んでもいいですさあ、利。さえたいパンチ、あれ強いんだよ、さあ踏み込み台しで大きい大足、ね、さあ、リバサダムラリはしっかり、さ, あさあこれは相次いです。 あれは引きつけないとダメなんです。なるほど。ちゃんと引き付けて大勝利ですね。あ、やっぱ大じゃないとダメなんですか。あ、まあ勝でもいいですけど、あまあ画面、まあ、的に。なるほど。さあ、うまい。さあ、あこのラウンドは後ろ下がっちゃいましたけど、カモタさん。さあ、超 う, うまい。見てから。さあ今のはちょっと立ちスくりュミスですねあ。あの垂直も十分強いんですよ。 なるほど。いやチクチクこうダメージってきました、ね。さあダメージがちゃおわっと見てください。最後飛ぶ。さあ一二さあ、ま、取り返す。連勝三連勝<笑>ちょっとちょっときついですからね。さあさんちょっと動きがね戻ってきましたね。そうですね。やっぱりここで何連勝か最初に取られちゃうとちょっと精神的にもきついと思うので、うん。ここ負けるとのと勝つのは全然違いますよね。三連敗と一緒に入る。 さあ、さ, あ創造さんも外交戦に対してそのローキックスクリューを結構ガンガンやられると球、うんはいはい、側も結構起き上がり昇竜竜巻離、うんうん、したくなるんですよ、はいはいうん、そこをザンギ側がとがめればなるほど、まあ、そこをとがめちゃえばまたスクリューが 入, り入ってくるようになると。 ーっ と, あーっと今のはしょうがな い, っす、うんなっまあ、いですね真空ユーザーからしてもあれは出したくなる真空ですし残疑、うん、からしてもあそこは歩きスクリュー行きたくなるんですよなるほどなるほどそれがちょっとかみ合っちゃったって感じですかねるさ あ, うあーっとさあチーを入れ替えたのはでかいですよこれさあ想像勝つかさあタブラに当てて これは上通常投げですね今スクリューより通常投げでいった方がその後のまあ状況が良くなるパターンもあります噛みつきは正解ですねあそこはさあゼロドットがまーダルラリア出ないとリ出ないリ出ないえっ、ー、と1313ですね4試合終わって 川又1創造3ですダブラリの精度がね、やっぱこの対戦にも如実に表れますからね、見てからダブラリかかなり…見てからダブラリもそうですけど、あとリバーサ・タスマキに対してのダブラリと、あ仕込みあと仕込みに関してもなるほど、はい、ダブラリ仕込むって相当難しいと思うんだけどあれ、あれは練習すれば僕でもできるんで。 僕でも僕で も, 僕でもあなたエクサー優勝してますから<笑>さあスクリューとあとこれはちょっと地球に優し い, 優しいセロ様リスペクトさあやっぱり あ, あの方向制御はやっぱ重要ですねそうですね一気に方向制御はかなり重要です逆に押され始めてきちゃってましたねささ あ, 全さあ東京さんが あここは安全圏内に波動を打って、ねまあ、ダブラリで全く当たらな い, ないおっとここはフォトドンスクリューいくかいくまいくかのドン あ, うあーっとファイヤー当ててさあ想像さんも結構取り戻してきたんじゃないですかそうですねまああのー、勝ち星が想像さんの方が多 い, いのでまあちょっとこう余裕も出てきたかな。まい、あ、ま、ね、て, てたね ないっていうかま あ, あミスで勝って勝ち負けになってるってい う, うところもあるんでそのミスを川嶋さんがうまいことを修正できればそうですねさあ大勝利話したダイヤシ！これダイヤシをあ真空をタッチガードするとダイヤシ確定なんでなるほどそうですよ今藤さんがちょっとダイヤシをミスってた、はい、おおマイガースクーこれですなるほど川嶋さんのその関西の王最強残技の一セクト そうそうなるほどまあデさんも好きな、まあ、さあうまいぞじゃ確定と確定ですねさっきまでそうですねあれできてなかったのであれはそうですね弾きでさあ波動拳あれでもうピョリッチなん で, でもうあと白波動食らえないんでさ あ, さあ竜巻少 竜, 竜, 竜と竜竜おっと食ら<笑>い投げ<笑> 投投げられクライ投げらられれあああ、るる、はい、でうですいきますのののねね<笑>さだってやった ちょっとまままゼロノ ッ,、まあまあまあまあ、ットの場合は、はい、ローキック安全重ねバニシングで確定ですあっなるほどあのー、処理出してたらていやあのー、ローキックもうガードした時点でもうバニシングの削り確定なんでなるほど連続ヒットおうまいローキックをちらつかせてストか、ートさんの動きがあいいぞまあ勝利っていうのはしょうがないですねそうそう、うん あれはもう、当て方によってスクリュー入る、入らないがあるんですか流、あのー、の2段目がカス当たりになっちゃうとあカスガードになっちゃうと反撃がないんで、ほとんどじゃあさっきとかのーバーディシング漏れた確定ですねさあ、熱いゾーンあれ激熱ゾーンですかやっぱり激激熱あれはスクリュー1回いかまい か, かのゾーンなんで。 確かにそうですねしかも体力的にも一発食らったら死んでる体力ですからね、うん、のあの距離ってリって多分その見てからじゃなくて大きなダイヤで拒否ないと、はいはいはい、無理なのかなってなもしくはまあありえないかもしれないですけど竜巻ぶっぱとか調達ぶっぱなるほどこれを見せておくとザン側もアルケスクリュウこれはダイヤ確定側が あれ歩歩かかななくても大丈夫ででで、ね、ですさあッがきついですねあも、あ又さんの残技もいい感 じ, にそうしていい感じの試合運びですけど。うん あとあと布石を打って動く場面が多いので後々それが生きてくるんじゃないかな と, ああなかなと、まあ、ダブル・ディスキューリュウと、まあ、優しいのはしょうがないですもみよの方向制御はすごいですからねあれはやっぱ本職なんでしょう、ね、あさあダブラリさ あ, あ、昇龍で悪魔で暴れるおー<笑>大没だったあ<笑><笑>パイルで拒否ルート なるほどさあ集合戦あの前の集合戦は割と見えないですね普及、ね、ダ, ダイヤシューンの2択なんで、うん、パッとスクリュー前ガだと思いますさあダイヤシュー深めに当たってスクリュー、まあこれは確実にダメージを取る選択ですね、うんうん、あそこの距離のガンシャードはもう完全に見てからっていうのは 難しいんで ほ, ほとんどパクチで打たないと当たらない距離ですね読み先してさあうまいぞさ あ, さあ奇跡が効いたそうですね33434さあ追いついてきましたねさああすごいめちゃくちゃい い, い, いですねいい勝負ですねあのいや申し訳ないですけどホッケより結構いいんじゃないですか<笑><笑>さあ激アツカードザンギリュウト ローキックローキック。さあダブラリで。さ大足も混ぜてきましたね。さあ龍のあの飛、ー、びにあのダブラリが刺さってるのはおそらくあのー、ジャンプダイキックで飛んでるからですね。あなるほどあれは。ジャンプショパーンーで飛べばあの停、ー、止スイッチを押しながら判断がちゃんと入るんで。なるほどなるほど。できればジャンプショパーンーで飛んだ方がいいかなって。おお気さんが来ましたね。<笑><笑> いいいよっしゃあ松の鈴さんが来たス鈴木さんが来ました<笑>すごいなあみんなここ西日暮里じゃないんですけどねさ あ, あ待ってる僕が背負 っ, ったがドクロだったドクロは間に合わないさすがにあ れ, あれ確定じゃないの青波動ってあの距離の青波動ってスクリュー確定じゃないのスクリュー確定ですねですよね でも体力的にもちょっと厳しかったからまあそうで、ね、まあ、まあ、通ればただ残業やっぱ一発が入っちゃえば全然いけると思うんですけどなかなか難しいところもあります、ね、なかなかその距離調整というのがねやっぱ、うん、こいつの体でかいですからねまあ確かに暗い判定とかさ、うん、がむとボリっとでかいんでそこがきついところですよねあここがしっかり 今のもう大足先端がかなり遠いところで当たってますからね。他のキャラの 1.5 倍ぐらいこの距離を保たないと。おおっと。運命なんだよ。おおミット。さあ4対4、はい。おー追いつきました。ーイーブンです、ま。追いつきました。イーブンです。<笑> 今の歩きだやしはね素晴らしいすごいですねすごいあれは苦楽うんしかもあそこでクラウトちょっとやっぱり心が乱れますねだやしってなりますからねやっぱあの前進力ですねそうですねこの足の遅いキャラであそこまで近づくのはローティックでプレッシャーがないといけませんからねローキックはあの中足の先端同士だと確実にローキックが勝ったんであなるほどはいさあ受け身がないメクリからショパンショッパンシ ョ, ッ パ, ンショッパンと まあガードされても、まあ、そうですね、らして作れると、もうああなると結構、竜が厳しい感じになっちゃう状況でしたね、さあ東動竜はちょっと押されてる気持ちもありますが、さあ、ただこのラウンドはいい感じに画面端に行ってさあ、この画面端がちょっときついんで、残儀のしのぎ方次第で、ちょっと、球がガラッと変わっちゃいますすそうですね、このまま押し込められちゃうと真空もってるんで さあ、なんとか。体力も、まあ、タッチライキック安定です。強いですね。タッチライキックは一応、はい、ダイエット作りで使います。あ、なるほど。はい、だま万能ではないと。まあ、そうですね。できるのは勝利がいいですけど。まあ、あのくらいタッチライキックでいいのかな。一回作りおくらったも別にいいみたいな。確かに、体力的にも全然大丈夫ですし、ね。そすね。さあ、殴り合いですね。 さあ、さあいいにダブラリと。いい感じにダブラリを当てた。あっとミス、ちょっとめっちたか。おお、お ま, いうまいああ、ちょっとすぎる。さあ、逆転。そう対四。さあ、ここで星が。川俣さんの方がちょっと一個。そうですね。上がってきましたね。あの、ダイアシスカリースクリューは。いやいや、完全に見てましたね。まあ、あれちょっとダイアシー。 だったとしても体力残っちゃうから、はい、スクリュウだったら死ぬっていうそうですね、ダイスクリュウピッチリダイスクリュウだったん で, いいんで、ね、しっかりもう最大ダメージを取りましたねやっぱうまいうが、ね、中足の出掛 か, かりにダ足が刺さりましたねさ あ, さ あ, さ あ, あうまいぞアギムラさあ、スクリュウとなるほど最強あれはもう完全に竜巻とか少竜とかを潰すマニシングということでまあ、ほとんど暴発ですけどねなるほど。 当たっちゃった要はバニムラですなるほどそのバ ニ, バニシンが本当かバニムラです、ね、<笑>略してバニムラというバニそういう依頼なんですねさ あ, さあ潮流はスタルこれはきついです、ね、さあ今フラッパーでちょっと遊びに行きましたけどそうですねただあれ食らっちゃうとかなりあ今はまあ分かりま す, か, ますからね、はい、さ あ, さあ差し返す 完全にカーマタペースタがそうですねただソウゾウもマタペスタがお真空ミスかさあ真空でこれは確定とさあダブラリは出ない出て、ね、あれ出ないんだよ、まあね、<笑>このゲームしかもダブラリですから、ね、ダブラリはボタン話が効かないんで、うん、もう一発勝負なんでチャンスがね一回勝負っていうのがきついとですねですよこのゲーム唯一ですよ<笑>ボタン話し効かない一発技って<笑>確かにね ブランカーとかバルログですらボタン話聞くのにえそうなあのあ、三つ星三つ星がえマジでうん聞くよえーマジかょ、えー、番組だけ聞かないのはちょっとうふに落ちないですよねお電話ですよねさあ今のはなんかい暴発しちゃった感じですかね今のはでも、うん、あの足払いすかしてファイナルアトミックも可能ですなるほど、うん、あの、先々週かな先週かな アトミックボギ ー, ーさんがめっちゃやってましたねめっちゃ光ってましたねって ま, したさあまた星が並んだ五五。さあそうですねさあ激アツさあダイヤシトさあおたたたた村狙ってやってるように見えるんですけど違うんですかねム、まあ、村がいい感じに起用するが、まあ、当たれば正ト当たれば最大のリターンですからね ああ見てから今のは完全に見てから中足波動をしとくやるとああやってお釣りが来たんで竜側も中足当てて波動を打たないで前進してる大足とかダブラリを誘っての行動が必要になりますねそうですよね、ちょっとずつ変えていかないと同じやつだとあ時間がま若干残技有利だがった守り勝つ ダンギが体力リードを守るのはかなり難しいんでまあそうですね飛びもう遠距離に行ってしまうと結局、うんまあ、ダブラリでかわせるとはいえこのキャラ守りに徹するタイプのキャラじゃないんでまあ確かに攻めに特化したキャラなんで守りが薄いんですよ、本当にまあ、がっつり攻めてダメージ取っていこうぜっていうそうですねただその通りに行くのにもかなりのプレイヤースキルが求められるっていう。 さあファ イ, ア波動ファイア画面端に押し込んでいけるのは想像力ああ、真空で逃げる、さあ、真空で逃げる、<笑>さ大吉、<笑>なんか文句言ってるけど、あ<笑>あ、想像さん、ちょっとは言わせてもらいますけど、イ、は、プ、い、上流が出てない。うんそうですね<笑><って><笑> リバサ勝龍はすごいいますね<笑>確か に, 確かに<笑>リバサループはすごいですね多分とっ さ, のさあごちゃまぜさあモミッドありがとうモミをありがと う, みをありがとうスペシャル略してモミスペモミスペモミ ス, スペただモミスペあれね竜巻出しても潰れるんで あ, あそうなのそうそうそ う, そう、えー、もう昇龍しかな い, っっいんですよ昇竜か投げ返しかどっちかですね 六号、六号はい。じゃあ川俣さん逆転逆転、二回目の逆 転, 逆転ですね。本当に九対九まで行くんじゃない？ね行きそうですね。完全にこの調子だと。いややっぱりね、ライヤースをちょっと歩いてくる。リュウフェイロンでかなりのトッププレイやすそうなので。はい、あ, あダブラリともう完全に先ペース。 この体力差でも一応逆転はありますからね、龍馬は。なるほど。まあ、変な話、ショク当たっちゃえば。そう、しんて、まあ、真空あるんでね。おお、まイぞ。おお、まい。龍馬の前身に対しての、大きいローキックから、はじき作るよですね。なるほど。なんかもう、やっぱそこらへんの細かいテクニック。すごいですね、やっぱ残機が。やっぱ、よく画面見てる人なんで、ねな、やっぱ。 まあ、そうです、ね、ちょっと画面見ましょうってことですよ、しっかり画面見ないでレッグとか離さないで<笑>いやいや見てる<笑><笑>見てねえだろ<笑>、やっぱキャラクー覆すにはやっぱりそういうことやらないとさ、残ギフェイロン8人で残ギユリだから、だめなんだよあダイヤシーそういうことやらないと、さあ、タイルと、死んだ、さあ、7、5、このラウンドかなりいい感じに持ってきましたね、さ想像さんがこれで、このラウンドでちょっと。 精神やられなければいいんですけど、ね、七号です。川俣さんがニコリーと。ちょっと余裕ができました、うんうん。そうですね。もみをありがとうっていうぐらいの余裕が出て、余裕が出てきましたからね。さあ、この対戦はザンギーが有利なコそう、これです。なるほど。はい、中足ダブラリー。あれ、大足だったらっ。大足だったら、もう当たらないんですよあのは。中足だと当たってしまうというね。 勝利券まあこれは切り返す。あさあ体重がちょっとあれですけど、あね、さあジョリバサは出るな本当に。<笑>リバサ勝利はすごい精度。<笑>さあダイヤショ。さあまあそうですねツリーなんで出しやすいっていうのもあるのかもしれませんね。そうですね。 まあ言うて、あの、支援客出しますからねさあ、昇竜暴れる竜巻で暴れないですね、一体確かに、昇竜拳、ほぼ一択みたいなまあ、あの場20軍見てからだとだ。さあ、真空読みの ダ, ダブラリでしたが、まあ、ここは出さないでさあ、7-6 さあさあ、7-6 といい感じですね、本当にいい感じになんか、テロップ出したかったねなんか、そうです ね, ねえただ、ちょっと行っても ちょっととかんなないいみたいなこわ多分ね出せると思うんだよな7 6で迎えた第14戦目ですかでそうですねさあかなりいい感じ の, いい感じの激発で勝負になってきまたうまいなよく見てますねやっぱりさあこ心なしかプレッシャーのかけ方がそうですねもうメイン級のあれですよね本当にさあ耐えるとあっ受け身がないぞこれは さ あ, あ, あ、これはちょっと高かっ た, かったでもあれだけ高くないとめ く, りめくれがちょっとわか分かっちゃう振りづらいいってい う, いう裏側の安定とかになっちゃうんで、はい、さあ右 か, からさあゼロロットからさあ真空で拒否げるさあ画面端に投げてさあ正蔵さんもの行動まだ諦めてませんねさあ大足 が, あししあ足が大昇利が<笑>誘った<笑>誘っちゃいましたね さあ、ツ2ヒットで、これでちょっとピオリーチだがワンチャンあればというところだったんで、まあ内容的にはねさあ、中足に差し返すうまいぞさあパ、パイルで受け身がないさあピ、ピオッーさあピーっ、ピオッケーあ、ミスったまだわかんな い, いあっと、昇竜さあ、昇流が出ないと。八六。八六ですさあ、86ですね あでもいい感じに拮抗してますがやっぱり川俣さんの残りの方がプレッシャーのかけ方とかけ方こ前半の中初金が効いてる感じがしますね確かにそうですね最初はちょっとあれでしたけど、うん、許してる行為をだんだんこんなもこんなもんっていうかあの相手の動きが分かったってところでガンが前についていくそうですね一番こうやってる側としては一番きついかもしれません ね, ねさっき通ってたのに。 あれ通ら な, くなっ中央署今立ちガードしましたやっぱ画面見てるのか大五が何かを飛びしたぞ何を飛びしたんだろう今おい美味しいですねあれさ あ, あ, あ中和射動とちゃんとクイヒットする場面だったら中華シャドウは打っても大丈夫ですなるほど電ガになるんで先端だけ危ないっていう感じなんですかねそうです さあ、勝利で暴れる。そうですね。さっきは本当にリバース。リバ度は、本当に。かなり高い素晴らし い, ーーらしいそ。そして人人上手すぎる、ヒット率。うまいぞ。うますぎる。イヤーシー使って、スクリーと、はい、はい。あ、若干ちょっ使ったぞ。さあ、うまい画面を出押し込んでいる。さあ、ここはリューペースか。そうですね。さあ、この、サブストリームはちょっときつい、きついですね。 さあファイヤー当たってしまっておっ と, あと真空削りが確定だったがおっとーーー<笑>ちょっとミスが響いたこいつはやっしまった感じですねあまたザンギがそこにつけ込んだ、まあ、そうですねまあ、切り替えていけばあかさ あ, あバニフラーラがポー、うん、とドクタ踏まない あの垂直もねなかなかいいんですよあれやられるとちょっと龍がもうえ っ, ってなりますねやりすぎるとまあバレるんですけどたま、うん、に負けるないい確か に, 確かにさあいい感じに画面端に押し込んでさっきと同じようにスクリームで固めていってますねさ あ, 大足さあここはシンクおっとうまいぞさあシンクを使わせてまだドットが残ってる眼光がすんどいさあおすりがない さあ中足ダイ歩いてくるなっていう気合で取り返した創造竜八七ですかね八七さあ勝ったり負けたりあるなこれ十対九 1-1-1 さあ見応えバッチリサブキャラなのに見応えバッチリお互いサブキャラなんですけどサブキャラなのにメイン級の動きをするお互いす、ねうん、さあやっぱり 想像さんの流もまあミスはあるにしても、うん、そのミスが致命傷にならないミスにならなきゃ大丈夫なんでそうですねたださっきの想像さんのあの波動削りうんそうですね波動転真空波動転あれでミスってもう流れがもう行っちゃうってことあるんでうんでもそうですねあのラウンドで負けてつ取り返してからかなり良かったですね余計なことほどした。 さあ想像が叫ぶなあっマーン、まあうん、お互いにね、出なかった同士ですねお互いにあれ竜巻だったらまた美味しかったんですけどね確かにあれ竜巻言ってたら確かに美味しかったですね<笑>さあファイルでさあ芝居は受けみある。さあ波動拳。 ダイヤシー。さあ川俣さんはローピックがちょっと潰れるかなと思いつつあのタッチオッパンを混ぜちゃいね。なるほどなるほど。タクションパンを混ぜるとまあそのローピックにそのダイヤとか当たらないんで。あなるほど。引っかかるんで。それからどうするかみたいな。おっと。取り返す。はちはち。はちはち。は で, です。 さあ、こっから二回、八対さあこれは必勝部ですね。まあこっからがね、あのトッププレイヤー同士のその根性値の長さが、ね、まあそれですね。見れるところですね。お互いに根性値が半端ないので。 離れてる二人なんでやっぱなんか逆にそのささっきのその波動真空波動っていう削りを見せてから動きがなんかいい感じになってるような気がします、ね、なるほど<笑>っとあーっと中足だれを見つけたがさあ踏み込み踏み込みが鋭いがそれをうまくこうしてますねあさあ中足さあザンギのプロミスで持ってかれるんでねんいやでも今は 総合さ竜 の, のいなし方が良かったです ね, ですね全部正解を引いた感じでした ね, ね足波動と白波動アルペオリーチ さ, あ、ま、さっき言ってたやつですかねそんそうですね適度にばらまくのがいいって言ったんですけどさあ揉む徳モミさあ勝利を出して徳モミはだシンク溜まってるんで危ないところではありますがなるほどさあうまいぞ 飛びからあこれで す, これですなるほど揉もうとしたっていうことですよね落としたらこのモーションが出、うんうん、なるほど8球さあリーチリーチですね想像さんの竜がリーチです想像 さ, さんが激アツリーチをかけたところでさあ分かんないす、ね、たまに外れるしたか ちょっと遅らせての竜巻でめくりはガードしかし川本さんはスーピー側に行ってしまったのでさあ直モミおっ と, っおーっと引きつけるダブラ リ, ーーラリーワンチャンはさせないでああ出るなダブラリーや精度高 さ,、ね、さあ出るぞ精度高いぞさ あ, さあそれはまあおっとブレンバッサ ー, ーレア技 さぁやっぱりファイア波動拳というのが強いですねああファイア波動拳汚ねぇからな対して川本さんの懺悔は見てからダブラリの精度が非常に高いと言ってもらえねダブラリの精度が非常に高い当たりまくってますねさあこれはリバーサーダブラリだ本に見ているうわぁーうわぁちさぁここは9対 9! 9, 対9 <笑>いやー、素晴らしい。泣いても笑っても最後です。やばい。<笑>いや、本当にいい勝負ですね。泣いても笑っても最後です。いや、さあ、ラストマッチ。やっぱり名勝負になると思ってたんですけど。キュキュですか。わあ、行きましたね、キュキュ。<笑>さあ、どっちが勝つ。そうですね。泣いても笑ってもこれが最後ですよ。はい。さ、はあ、い、だ<笑>いぶ意ついてきましたね。 あの全身ダイヤシはね、本当に上回ってるとさあこれ、腕からがほとからあ、中傷でやったちゃんとスキル入れるまあ、これはいいです、大丈夫ですダメージをきっちりとってさあ、青波動、まあ、ピオリ1一。ダイヤシそうそう、なんか中足すかしてダイヤシっていうのが本当とに差し替えさが本当にうまいですさあ、中足でチクチク削って画面端 あ, とあと今のはローキックスクリュー、うん、ワンチャンありましたねジ、ねうん、ャックスクリューも死んでた体力なんですけどさあ総合流がリーチさあ完全リーチ当た、ね、らないリーラリだったバックジャンプさあダメージ的にはさあ確定さあいい感じですねさあダイヤシ さあ、それくらっちょっと真空、まだ大丈夫。まだ大丈夫です。さあ、ここからは、ここからはザンギが遠いところですね。さあ、ロケクレームズ。とかゲージを貯めた。ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、やあ。 十対九で想像流の勝利いい感じでしたね<笑> お, おめでとうございますじゃあ、ソウゾさんさそうですね、ソウゾウさんじゃあ、一言<笑><笑>やばかったねすげえ、<笑><笑><笑><笑>いい勝利でした ね, <笑>したね<笑>まあ、何あっていうかちょっと分かんないけど<笑>まあ、なんだろう対策してきたものは 出せたのは皆たんだけど途中のすごい負けたところでシロ、はいはい、さんがちょっと後ろにいてくれて、うん、ちょっとアドバイスくれてあなるほどそこからなんか最後の落ち着いてできるようになってなるほどなるほどあそう今食中のアドバイスはやっぱり多分すごい一気に負けたところ多分あると思うんだよねそうですねあのだいぶ3年2ぐらいしたところだったん で, でここらへんが多分結構きつかったところでここ で、そこの時に、ひろたんが、もどっと。なるほど。あたし使ったっけみたいな、あれで、アドバイスくれたんで。なるほど。それだけですね、勝因は。<笑><笑>いや、でも、そのアドバイスが、あったおかげですげえいい印象でした。九対十なんで。下手に緊張しました。<笑><笑>激安の戦いでした。いや、本当に、面白かったです。じゃ、あ、もう一度皆さん、拍手で。ありがとうございました。ありがとうございました。い, したいやー。